それでは今日の計算奇数学1の授業に入りたいと思います。で前回は、まあ、高速乗算法のアルゴリズムの一つとしまして、唐津波の乗算アルゴリズムというのについて説明をしました。でまあ、その中で、えっと、まあ整数ですね、ただ倍の整数の乗算アルゴリズムとそれからまあ一変数多項式の乗算のアルゴリズムに分けて説明をいたしました。今回の内容なんですけれども、 今回、高速乗算法のもう一つの方法として、高速不入れ変換 FFT を用いた方法を紹介します。具体的な内容としましては、最初に理算不入れ変換という計算について紹介しまして、それを高速に実行するため の, その高速不入れ変換の手順を示します。最後にそのこの FFT と略しますけれども、この FFT を用いた あの一変数多項式 の, あの高速上段法を紹介します。まずですね、その多項式の評価と補完に関するあの話から入りたいと思います。テキストですと、これ、セクション 6.1 でして、一応、前々回ぐらいからあの配っておりますが、第6章のテキストに書かれております。まだ受け取っ 持っていない人はまだ若干残り残部が あ, のありますのでえと後ろのティーチングアシスタントの人のところで受け取ってください。セクション 6.1 ですのであの85ページからだいあの始まっていますのでテキストを持っている人はそちらも合わせながら確認してください。多項式の表現なんですがについてまず触れておきますがあとまあ我々がいつも その数学で使っている表現というのはその係数表現と呼ばれるものでその多項式をまあ多項式っていうのは何か変数があるわけですね例えばこの場合だと1変数ですから x を変数とする多項式ってあるんですがその x の変数のまあをするまあ何らかのその係数の表現をでこう表すわけですでまあこの場合ですとまあ x のべきべき上ですねこう 規定とするようなこの係数の表現で N プラス1個の NG の多項式でしたら N プラス1個の係数を使って表現するのが一般的だろうと思います。しかしながらその多項式の表現には関数値表現という表現の仕方もあります。これはどういうものかというとここにありますように関数のあ る, X のある点とそこにおける関数の値の組みですね。例えば X が X0 のときの とその f x1 の値 x と fx1 の値という組みでこれですとその n プラス1点ですね x0 から xn っていう n プラス1点を取ってまあそことの関数の値との組みでこう表すという表現の仕方もあります。でえと大事なことはそのどちらの表現も ng かの多項式をまあ1位に表すことができるという点でして でまあ、これはちょっとはまた後からあのいくつかの理論的にも示しますけれども、まあ、そういうことを抑えておきましょうでそして、えー、とこの係数表現とその関数値表現を行ったり来たりするのにはあのこういったの以下の計算がありますまずあの多項式の係数表現からその関数表現を得ることをまあ評価と呼びますこれは この授業でコーナー法を紹介しましたが、そのコーナー法においては、その多項式をある一点で評価すると、ある一点で多項式の値を求めるということをやっておりました。ですので、その評価っていうのについては既に触れております。一方で、その関数値表現、与えられた関数値表現から、その元の多項式の係数表現を求めることを補完と言います。この補完法に関しては、 まあ、この授業ではちょっと触れる機会がなかったんですけれども一応あの秋学期ですねこの計算基数学2という授業を引き続き僕が担当しますがそこではあの補完法についてあの触れる機会があると思いますのでまあ興味のある人はまああの聞きに来てください。 その多項式の補完の一位性に関してですね、これがテキストですと定理 6.1 というところに書かれておりますが、一応その事実について簡単に説明しておきます。で、えっと、実は多項式の係数表現と関数値表現の間には、こういう関係は、こういう関係式で書けるんですね。で、ファンデルモンド行列を使ってですね、その、 まあ、係数表現からその関数値表現の線形写像の形で、こ の, あの係数表現と関数値表現をもう表せるということが分かります。 あのファンデルモンド行列っていうのは、ここにですね、x0 から xn っていうそのまあ評価する点が代入されるわけなんですけれども、その評価する点 xi というのが互いに異なれば、生息っていうことがまあ分かるでしょうから、そうしますと、生息な写像ですから、1対1に対応するということで、ああのこの評価する点がまあしかるべき条件あ、この場合は互いに異なっていれば、 そのまあ係数表現から関数値表現も一時的に得られるしまたその逆もあの一時的に計算できるということが分かります。でそれからとじゃ あ, あの実際にそ の, あのまあ評価多項式の評価を行ったりあるいは補完を行ったりする際 の, あの計算量とその あ計算量ですねその手順と計算量はどうなるんだっていう話があると思うんですけれどもまず評価に関してはこの授業でコーナー法を紹介しました。で、えー、とコーナー法はその1点でその N 時の多項式を評価するのに必要な計算量がオーダーの N というふうにやりましたので今、えー、と評価したい点はですね N プラス1点あるわけですね。そうするとこの N プラス1点分を評価するのにかかる全部の計算量っていうのが オーダーダの N2 乗になりますで一方で、えー、と保管に関してはあの、まあ、ちょっと今日の授業ではあの、まあ、時間の都合で触れませんけれどもこのテキストにも例えばラグランジュの保管公式なんていうのもありますので、まあ、興味のある人は後で見てみてくださいでこのラグランジュの保管公式の場合ですとこのその計算量っていうのはやはりあのオーダーの n2 乗になることが知られています えー、ところがっていうのは、まあ、ここはあの こ, この辺が今日の授業内容の導入なんですけれども、そのまあ、実際にはですね、その高速な評価や補のアルゴリズムっていうのが存在しまして、えー、例えば、えー、と今日紹介する FFT では、あの評価の計算量も保管の計算量も n ログ n でできるということが知られております。で さらに、まあ、今日の話の内容の一つとしましては、まあ、こういったその高速なアルゴリズムを使ってです、ね、その多項式 の, あの、まあ、例えば乗算を速くするといったようなアイディアもあるという話をしたいと思います。で、えっと、実際にです、ねそのまあ、じゃあ今のような多項式の評価や補完を使ってどういうふうにその まあ、例えば多項式の乗算を早くするかっていう話なんですけれどもえこれはですねその関数値表現多項式を関数値表現に直すことでその計算の効率化を図ろうというアイディアですで今例えばあの Fx 多項式 Fx の, ですねあの関数値表現としてこう右のような表現が得られましたとそれからまあ多項式 Gx についてもまあ右のような表現が得られましたと まあ、両方とも N 字の多項式なんですけれども、で、こう得られたときにですね、その、例えば Fx と Gx の和ですとか、それから Fx と Gx の積を考えますと、その和とか積を計算しようと思ったら、その、それに対応する、その多項式、関数値表現をまあ計算するということが考えられるわけですね。例えばえ、Fx プラス Gx を、あの、計算しようと思うと、と こんな形ですね、x0 から xn において、まあ、f の xi、それから g の xi、それぞれの値を加えたものが、その fx プラス gx の値になりますから、まあ、それを計算すればよいと。で、また、えー、次は重要なんですけれども、例えば fx と gx の積を計算しようと思ったら、この x0 から xn の n プラス1点で、その f と g の値の積をですね、徐々に計算していけばよいと。 ということになりますで特にこの FxGx に対応するこの関数値表現の積というのはあのよく数学の解析なんかの分野でも出てきますけれども畳み込み積コンボリューションとも呼ばれておりましてでこの計算がですねその計算量を改善する上での非常に大きな鍵になりますでなぜかといいますとあの多項式の積を取るときにはですね えっと係数表現で多項式の積を取ろうと思ったら、いわゆるたすき掛けというあの係数同士の乗算が必要になります。例えば、えっとまあ f x と g x の積のですね、あの二次の係数を計算しようと思ったら、あの f x のえっと二次の係数と g x のゼロ次の係数、それから f x の一次の係数と g x の一次の係数、それから f x の二次の係数と g x のゼロ 次, 次, 次の係数っていうふうにこう あの3回ですね。こう乗算をしなければならないはずなんです。ところがあの関数値表現にしますと、これ、あのどの点でもですね。掛け算を1回ずつ進ませれば良いことになります。で、ここがあの系統関数値表現によって、その他公式の乗算の計算量を改善させる大きなあのポイントになっています。 ということで、今の話を踏まえてですね、その関数値表現による多項式の加算ですか乗算の効率化っていうのは、次のような手順で行うことが考えられます。えーとまあ、合計として、N ログ N の、オーダーの N ログ N の計算量で多項式乗算を行うという話なんですけれども、えー、とまず、そのステップ1でですね、えーと、Fx と Gx の多項式表現を関数値表現に変換します。 でこれを、計算量を n ログ n で行うと。で、えー、と次に、このステップ2で、この fx と gx の畳み込み積ですね、その関数値としての積を計算します。これは、えー、とあの関数値表現での点がですね、合計 n プラス1点ありますので、とまあオーダーの n 回の計算量で済むわけですね。で、最後に、今度はその fx、gx の積の関数値表現を元の多項式表現に戻すと。 という こ, とでまあ、ここもあのオーダー N の計算量で行うことが可能になります。でえー、と具体的にはこのステップ1の部分はですね、この離散フリーリエ変換と呼ばれる計算を使いまして、それからステップ3の部分はあのその逆変換ですの、ね、で、離散フリーリエ逆変換と呼ばれる計算を使います。でまあでえー、しかもそのこ 今日のお話では、その離散フー入れ変換とか離散フー入れ逆変換っていうところに、そのまあ高速ー入れ変換と呼ばれる、高速なアルゴリズムを使うことで、のこの変換を、オーダーの n ログ n でやろうという話なわけです。こ, ここまでがですね、今回 の, その関数字表現で多項式の乗算を高速に行うというあの話のあらすじです。よろししいでしょうか